JR 九州は今年の夏、期間限定で大分から阿蘇間に観光列車ある列車を走らせることにしていますが平成29年5月29日ある列車の試乗会が行われました今からこのある列車に乗っていきたいと思いますある列車は平成27年夏から JR 九州が運行する スイーツをメインにした豪華観光列車で、今年の夏、復興支援を目的とした、阿蘇市の阿蘇駅が発着駅となっている特別企画、阿蘇コースが発売され、この日、現在運行中の大分県の日田駅と大分駅間で試乗会が行われました。列車は工業デザイナーの三藤岡栄二さんがデザインし、車両の外観は 金と黒の唐草模様があしらわれ、1号車は4人席、2号車は2人席となっています。1号車2号車とも車内は明るく優しい雰囲気で、木材はメープル材を使い、七つ星陰九州でも用いられた豪天井が取り入れられ、木のぬくもりが感じられます。観光列車、ある列車の車内では、大分や福岡、 熊本県産などの食材を使った料理が客室乗務員が料理の説明を行いながら提供されます。列車は景観の良い場所では徐行するとあって、乗客たちは極上のスイーツを堪能しながら2時間の列車の旅が楽しめます。どの料理も美味しいです。美味しかったです。<笑> 教員さんのおもてなしがですね、とっても優しいところでゆったり優雅な気持ちで乗れました観光列車ある列車は今年の7月19日、8月23日、9月20日の3日間限定で大分・阿蘇間で運行され料金は片道大人1人2万4千円から3万円でそのほか別料金で ある列車に乗車し、熊本大分の観光地を訪れる一泊二日のコースもあります。ある列車の問い合わせは、ある列車ツアーデスク、電話 092-289-1537 となっています。